地面疎過の皆さんですそれではお願いいたします 山形美学花笠サークル四面楚歌の皆さんは山形の伝統文化である花笠踊りを踊るサークルです四面楚歌と聞くと少し不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません四面楚歌とは本来周りを敵に囲まれ絶対説明というあまり良くない言葉として使われがちですが私たちは敵ではなくお客様に囲んでいただきたいと思いこの名前をつけました ぜひ皆さんには手拍子と掛け声をご一緒にしていただけると幸いですそれでは山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さんよろしくお願いいたします